はい、ダインかい、外から見てると、なかなかちょっと難しいなって。点<笑> このチャンネルは、縦、えー、大好きな三人が毎週一つの縦を作りまして、えー、そのメイキング映像と一緒に皆様にお届けするチャンネルですはいえー、本日も、ザキ、サトル、V、そしてカメラマンのミオちゃんこの四人でお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いしま す, ししま す, ししますさあ、前回ですね、はい、まあ、あの一人一人に うん、まああのクローズアップしてフィーチャーしてっていう会をやったんですけど、はいはいまあ、第1弾 V さんだったんですねはい、はい、で第2弾、まあ、順番通りどんどんやっていく形にはなるんですけども、うん、はい第2弾がまあ僕になりました、はいあまあ、前回 V さんのなんか強みだったり、はい、おのおののスタイルだったりまあ、うん、こういうのをよくやるよねとかそういうのを、まあはいはい、クローズアップしてもらったんですけどはままあ僕の方でお願いいいたします、はいはい、じゃあザキさんをね今日はいっぱい接待するじゃあザキさんの良さは俺たち歩きたってことを分からせてやろう確かにそうでも<笑><笑>人じゃ何もできない だなっていうところを分からせてやろうかこれから研究しようっていう感じがするけど<笑>というわけで、まあ本日は、はい、よろしくお願いいたしますお願いしま す, しますそうだなんかザキさんって技が多いイメージあるよね基本的な手よりはあ、そんな刀の姿するんだみたいな俺とはまた違ったテクニックしてくるわ確かに剣技としての技が多くっすよね確かに一番そのリアリティとか殺し合い向きな 感じなのかな、うん。縦の流れなんか度外視 し, してるところあるよね。うん、<笑><笑><笑><笑>なんで俺たちが大立てたのに、落とすんですか。え<笑><笑>、強いてじゃあ、うん、あれザキさんがよく、うん、自分でやると思う。なんかその小技何個かじゃあ、ピックアップして作っていけばいいんだよ。ああ、そうね、うん。一番使ってたら切り上げよく使ってるかな。ああ、やってるイメージある。あ, あとなんかさ、はい、なんか。 撃った時にしあ、そうそうそ、それそれそ れ, それこれ、これ、これめっちゃよく見るや つ, るやつ手を確実に切り落としにくい<笑><笑>そうですねじゃあ、ザキさんとりあえず、これ、今の技は入れるそうだね、この二つは取り入れていきたいね、うん 今日外から見てるとちょっとやっぱりなかなかちょっと難しいなっていう印象を今日受けてて今日の縦は見ててかっこいいんですけどこれがんだろうザキさんっぽさを見せる縦なのかなっていうのがちょっと素人目からはあんまりちょっとわからなかったかな大事な意見だよねでも、うん、確かにん結局見てる人がわかんないとな いつも通りのなんかザキさんらしい盾というよりはサムライズらしい盾になっちゃってるイメージはもしかしたらあるのかな一回じゃあちょっとゼロにしてザキさんに全部つけてもらってそれに対して俺らは深掘りしていくみたいな感じにやり方変えていいですか2対1連続にしまいいですか確かになんか2対1苦手だもんねザキさんに対別にディスリじゃなくて多分そういうタイプなんでしょう今日マジ寝られないぐらいの悩んだ そんないや寝てよくやってますよね。<笑> やっぱ肩の突きつけられてるって一番何か相手的には隙がない構えなのに な, なんかまずそれ崩さないことにはっていう か,、はいはい、か相手になんか余裕ある体勢をちょっとキープさせたくないあ、うん、前回のその V チョンのパターンとやっぱ違うのが、うん、どっちかというと自分から行くというよりは V チョンってあの相手が来る関係流 か, か行長くタイプだからだけどザキさんはじゃなくてもう最初から自分から。 先行していくっていう一発で決めようはあんましないけどちょっとちょいちょい手出して相手ぶらせたらいいな、はい、まあ牽制は確かにやりますね小技をどんどん使小技をどんどん小技をどんどん い, い, <笑><笑>い。全部肯定してたらなかっ中<笑>にハマってるちょっとやってる、うんうん、打っの初動でやっぱ早い、ね、気がするねコンパクトなんだよな、ね、打つてく、うんが 普通もダイナミックにやろうっていう意識はありますねいやなんか振り方とかはダイナミックなんですけどその一個一個の技のつなぎが早いんですよねそれこそつまずいねって思落とされてるからすぐ、ね、あああの動きできなくねどこ使ってるのその速さ<笑>相手の力で落とされるってその時に刀こうなんか縦の軌道に振れるように刀を戻しておいて、はいはい、あとは体ごと落ちて。筋、は、肉、いはい、あーなるほどこうなってビンって回って はははいはい、はい相手に押してもらったのをそのまんま殺さないようにして使うっていうああはえん、ー、う あ, あ、でも今自分で気付いたけど、はい、刀の自分の体の後ろに隠しちゃうっていうのはあでも後ろに隠してるのは長身リーチ悟られないようにするっていうのがあるからハハハ 切り上げでちょっとあの狙おうと思ったら、足りんかったね。はい、無理だ、ね。<笑><笑>この下に構えられるのって結構難しいんだよ。そうですよね。だしこれ嫌いっすよ、ね。たぶん。嫌い。だからやれる。こ, れこの構えの場合だったら、僕はもう、はいまあ、今の自分だったら一個。取るとしたらもう、はい、こっちの足をもう、クルッと反転させるよ。はい、えー。どこ軸にしてものよ。結局、<笑><笑>何ですごい。今のか 今の感じとは今の感じと分かんない、今の感じが分かんない<笑>ちゃんと説明してもらっていいですか<笑>どうやったのそれ、今の感じ違う、<笑>今の感じが分かんないんじゃんだよ、<笑>こっちの半身から急にこう回るこっちの半身…いや、そんな早く回んないよ一<笑>個コツがあって、はい、みんな立ってる時ってこっちの足踏ん張るじゃない腰、はい、軸足にした時にそれあえて崩したら 逃げてこけないようにこ<笑>れあの<笑>漫画の「ちびまる子ちゃん」で僕知ったんですけどちびまる子ちゃん誰やねこれハマちびまるちこちびまる子ちゃんの初期にね、はい、山登りの会があったんです山登りの会でなんか斜面じゃないですか、はい、足出すの大変じゃないですか、はい、でも、はい、自分から倒れたら勝手に足ってるんですあーあーでもなんかよく素直で人間って立つのってなんかバランス維持の能力がめっちゃなんか<笑>脳が本能的にやるらしいんですよ、はいはい 体重の受け取る足あえて崩したら絶対こっち出るそれをちょっと横に回転させてるってこ横に回転させるかわけわかんないあ<笑>ってやってみたけどどっちかというと遠心力とかさ腰の動きとかでさ、うん、やったりするじゃ ん,、うん、ん, ん全然腰入れねえもん佐々さんがやってるのってやっぱこういうことでしょ動きとしては<笑>そうそうそうこうしかいかないもんだ<笑>こうはわかるけどこうはいかんのよ<笑>これはもう肩も一緒にやって肩も落とす<笑>、えー、マジでこれ 動画分かんなすぎてすごい<笑>体勢めっちゃ崩されるちょっと待っ て, てください。 だて<笑>いやでもあの構えされたらちょっとそれ以外まだレパートリーがないめっちゃ引いてやどうぞあいつに下段を使うなああ 入<笑>るんかよ。 これ失敗すると逆さまになる<笑>。頑張れよ<笑>。<笑>カメラ回りました。はい。 え<笑>った<笑>今日はれでしおめでとまあもともとそのザキさん自体なんか結構。 自分のその持ち味みたいなのがわからないみたいな感じであの相談を受けてたというか自分で多分思ってたことがあるんでしょうけどまあその中であの見てほしいとこと言ったらあの V ちゃんと戦っているところの V さんと戦っている半分ぐらいで、さっさんが刀を後ろから振ってたそうですねなののであのシーンは結構 まあ、自分的にはお気に入りのシーンなので、まあ、見てくれると、嬉しいかなと思いいますはい、ザキさんの動き方って、なんだろうね、もっと小技とかテクニックなと思ったけど、どっちかっていうと、緩急なのかな、脱力の仕方とか力、力入れるタイミングとか、独特な動き方してるから、でしかも結構ねもう本当、さっきも兄さん言ってたけど、この動き、うん、こっちの半身からこっちの半身に帰えるみたいな。 はい、でもあれマジで見ててはていうか自分でできない動きしててさ伝わるかなこれ<笑><笑>マジで本当脱力の仕方と力の入れるタイミングとかが独特だからそこ注目してほしいですよね、うんはい、緩急がすごい緩急が、うん、緩急見どころね ままあまあじゃあまあ僕の回っていうことにしていただいててまあまあやっぱ自分の他点のなんかね一番大事にしてるのってま あ, まあ僕が主役の時ってやっぱまあ一応僕が勝つことになってますけどまあ佐藤さんと V さんもやっぱかっこよく 見, せ見えるようにしたいっていうのはありますねその上で勝つっていう、はい、まあなんかみんなおいしいっていうなんで僕も佐藤さんたちが生きてる時リアクション取りやすいようにやっぱちょっと頑張ってやっているところがあるんで、はい、まあそこでなんかね 手の打ち合いでかっっこいいいいシーンにななるんじゃないかっていうなんか何気ないところさりげないところが割といいんじゃねえのみたいなってますけど<笑><笑>にあの、はい、カメラ向けられるとすぐに緊張しちゃうザキさんも見どころの一つだと思います<笑>ま、ね、でもそういう考えでザキさんの見どころってオープニングの時のガチガチなやつだザキさんフィーチャー界はそのザキさんの盾をフィーチャーするんじゃなくて、えー、ザキさん自体をフィーチャーっていうことではあるので、まね、あの生態調査 <笑><笑><笑>いっつもガチガチでなんかちょっと恥ずかしがってるザキさんとかを最初から楽しんでいただけたらいいのかなと思って今す。<笑><笑><笑> お疲れ様でした。何したこの状況。<笑>ザキさんが雨を連れてくる。か<笑>らさんがフィーチャー会だから雨降っちゃう。本、まあ、というわけでまあ今は結構結構な雨が降っておりますけども。<笑><笑><笑>ザキさん来ると必ず雨降んすん。そうなんだね。マグモと一緒に来るから。うるせえ。<笑>いやいや い, やい言うない<笑><笑><笑>、まあ。というわけで、はいあの、はい、今回も僕のフィーチャーをしていただく会でございましたけども。はいはい えー、まあまあ個人的には、なんか、あ、こういう強みが自分強みっていうか、まあ、こういう特性があるんだなって、うん、ちょっと自分で再確認できた。うん、すごいあの、有意な感じさせていただいたかなとい。うん、めっちゃ良かったです。よ、いいですね。はい。いや、お二方から何かありました。いや、でも、新しいザキさん見れましたよね。うん。だから、なんか、あ、ザキさんってこういう感じで立てやってたんだってのがね、なんかわかったんだけど。うんうんうんうん、確かになんかザキさんの。 ことをあんすごいなっ自信持かににもったら書けるからな。 <笑>今までの経験からも<笑>っ持て、沢<笑><笑>さんの自虐とフォローしづらいんだよな。違<笑>うねえよ<笑>。冷静な分析。<笑>まあ今後も頑張ってください。い頑張ってみます、はいはい。はい。じゃあ、はい、次回はサトルさんになりますんでよろしくお願いします。はい。はいお願いします。いということで本日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。